The <laughs> other. <laughs> <laughs> 眠い不安だよー。 優秀なさ飛び道具を持ってる敵ってさ厄介だよね。特にふわりは遠距離で戦う技はあんまり持ってないから戦い方を知らないと一方的にやられちゃうんでね。そこで今日は飛び道具持ちのの相手の対策だよ飛び道具はさ素直にガードするのが基本だよ。でもずっと受けててもらちが開かないから距離をね詰めなきゃいけないね。 飛び道具持ちの相手に対して距離を詰める方法は大きく分けて2つ前ジャンプか弾抜け性能のある技を使うんだまずは前ジャンプ相手の飛び道具を飛び越えてジャンプ攻撃をこう当てる基本だねただし安易な前ジャンプは対空攻撃で落とされちゃうから垂直ジャンプも混ぜて攻めるタイミングを読まれないように。 あとは、玉抜け性能のある技ふわりはね、この片足ですーッて動くやつが飛び道具に対してこう無敵だから甘えた飛び道具にはこれでわからせてあげよううわびっくりしたふわりチャンネル、うん、うんうんうんなーー組みてぇあいいよ正月くらいさ、そういうのお休みしようよ ふわり、今、ゲームで忙しいから、また今度うわ<ス>ああああ<ス>ああああああああああ